匂いがするお呼びですかエンマ様うん人間たちの欲望はまさに底なし自らの欲望を叶えるために犠牲になっているものに奴らは気づいておらん一見平和なように見えても光あれば闇ありこのままではそう遠くないうちに たくさんの人間が地獄へ押し寄せることになる人間界に行きお前がそれを何とかしてくるのだサンタよ 来たの地獄の山丁目…地獄の山丁目<笑>こっちは息子が死んだばかりなんじゃぞちょうでよかったじゃねえかよ返すあてがなかったとこに死んでくれてよここ息子だなこの人でなし、地獄に落ちろ地獄があるなら行ってみてえぜ<笑><笑>じゃあ、また来るぜ 早く出めてめえ あのクズどもめ、島ごと地獄へじゃ<笑><笑>地獄へは一人で行け。 建物が増えたなここらの工事はゼニックレ組が仕切って墓でも神社でも潰してボロもけしてるらしいぞ あ, あそんなバチ当たり な, な助けてくれ助けを求めていたのはお前か<笑>そうじゃよく来てくれた何があった この場所に大きな道を作る計画があってな阻止してほしいんじゃなあ聞いたかここの工事が決まってからけが人が続出してるらしいぜそれってもしかして地蔵のたたりってやつじゃねえのかああ何しろ島原の乱で死んだ3万人の魂を沈めてるっていうからなそ、3万人じゃ う う, んまあ、そ う, いうことになるおい何はないかんねや あなんやとっとと現場の連中呼びに行かんかいあはいだからホンマ揃えば揃って給料泥棒やん金づちやのめえの現場のもおったんかやなそんならケーキをガーンといったらいいガーンとだなじゃあガーンとや<笑>かっこんなアホ 自動のりだこの工事は中止だ この行動も石炭の量が減ったよなああ、最近はボタばっかりだもんなま出なくなりゃ、また別んとこ掘るだけだ消えねえうっなあなんだ地震かおい、それより何か聞こえねえか岩を削る音じゃねえのかいや、そんなんじゃねえ フッ<笑>くだらないおい大変だ21日コードに入った連中がまだ戻ってこねえんだ<音楽><音楽>匂んってよう。 仕事もしないでこんなところで紙飛行機飛ばして遊んでるなんてサンタもまだまだガキンチョね何でここにまあ言うなればパトロールねあんたも遊んでる暇があるなら人間界に先に来ていた先輩としてあたしがいろいろ教えてあげるからついてきなさい何で俺がいいわよねえ 輝いてくる敵髪形か分からない見てごらんなさい羽根ヌンであふれ返ってるわよ世の中にある幸せと不幸の量は半分半分たくさん幸せな人間がいるってことは同じだけ不幸な人間がいるってことなのよそんなこと分かってるあら失礼 ところでサンタ何人地獄に送ったの、はあはあ、二人あんたね地獄に落ちる人間のバランスを取るっていうのが私たちに与えられた任務なのよ、はあ、まあまそうは言っても一之輔みたいに極端なのも問題だけど一之輔あのバカタレ 鼻についた人間をバランスも考えずに片っ端から地獄に送っちゃってやりすぎだってエンマ様に大目玉食らってみたいよそうなのかまああいつは昔から短気なところがあったものねこれくらいで反省するとは思えないけど う, ん、うどこ見てんだこのクスンガキ<笑>あいつ殺すはあ でも人間ってこう見ると残酷な生き物よね あ, あれ食べるのか意外と美味しいのよいえで食べたのか何をいやそれにしても生活を便利にするためとはいえこんなにでっかいもの作っちゃうんだものね人間ってすごいんだかバカなんだか、はああちょっと聞いてるの 地獄に送るほどの連中はいなかったわね寂しいだろうけどそろそろ帰るわ寂しくなんかないあらそうじゃさばるんじゃないわよはあ続く 国電報人間か。 人間の中には愚かな者 も, もいるが悪いやつばかりというわけでもないわしの大好物の菜種油も分けてくれるしの、うん こいつはドラム缶を見た途端襲いかかってきやがってやめろえ<笑>何があったわわ<笑>お俺が分からないのか<笑>油すばしどん殺す あたしらが密輸した大事な女優に手出しやがってこっちは闇市からやってんだなめんじゃないよしな、ね、今日は特に煙っているわね。 <笑>お母さん喉が痛いよ。<笑>まあ大丈夫<笑> よくもぐも 立ち入禁止ださっさと出ていけこのみなしごが<笑>みなしごじゃないやい今でも父ちゃんと母ちゃんが私の名前呼んでるんだからなうん勝手に言ってろこのバカタレ あ, あっあっだ大丈夫本当にごめんなさい何を見ていた 私の村ある日村を潰してここをダムにするっていうやつらがやってきて工事が始まったんだみんな反対したけど無理やり立ち退きさせられちゃった父ちゃんと母ちゃんは最後まで反対してたんだけどそのせいで最近になってさダムから父ちゃんと母ちゃんが私を呼ぶ声が聞こえてくる気がするんだ帰りたいのか 帰りたいえこれ何にしめ縄だ願いが強ければ叶うかもしれないお前次第だ願いが強ければこれって 父ちゃこの小娘まだいたのか早く出ていけとうんああああれはあれは俺のゃあ ここは本当に日本なのですか 私好みののようですあいつ、やっぱり血のにおいがするのさ。 くっやっかいのやからね さ っ, っ, おはっさンタとやっつけるわよあああ。 男の血はいで<笑><らえ><笑>おガーがない目くじろう 以上生きた私がこんなちっぽけな島国で破れるとはですふッいて な, なぜ殴る遅れて待つよでもありがとう 下組員による襲撃事件が頻繁に起こっておりこれを重く見た警察は本格で、うん、く, く, く、こんなところでくたばるわけにはああお前死ぬぞくくそうか、まあ自業自得ってやつか あいつとの約束守れなかったな俺には小太郎って名のお前よりも少しばかり幼い息子がいてなだがあいつは母親にいて体が弱くてよあと半年だと手術を受ければ助けるんでな、うん、いえそれは何とも言えませんが 俺は手術代を稼ぐためなら何だってやったあいつと約束したんだ元気になってまた平和大球場の野球を見に行こうってなだがこのざまだもう一度あいつに会いたかったぜほら小太郎ーくん リンゴでパッパッいらないそうかわいそうにお父さんついにお見舞いにも来なくなりましたね最初からろくでもない親だとは思っていたが父ちゃん死んだぞえお前の父ちゃん嘘だあんなクズ死んで当然だ父ちゃんの 悪口言うな、うん、病気の息子一人残して死ぬようなダメ親父だぞ<笑>やめろお前が病気がちなのも、きっとあいつの行いが悪いからじゃないぞ父ちゃんは、こず、なんかじゃないこれでお前も地獄行きだな。 道の裏宇宙空間観測所で打ち上げ予定の新型ラムダロケットの発射準備が進められています目が悪くても絶対宇宙飛行士になるんだもう流れ星いや未確認飛行物体 この星の汚染がこれほども は, ゲホゲホは視力が弱いのか 調整開始これでよし、それにしても肌が減ったペッペ、これはチクロとサッカリンこんな有害物質を食しているとは待てうんお前、人間じゃないなうんそうか、宇宙からこの星を観察していたのか 地球人はなな種族だな彼らは互いに殺し合う彼らは利益のために自然を破壊する我々の星ではありえないことだそうなのかそれに近頃では宇宙にもゴミを捨てるようになってきたあのゴミがぶつかり私の乗った宇宙船は墜落してしまった宇宙船そうだゴーゴーなんとかして帰らねば。 これ以上、こんな汚れた星にいたら、死んでしまう。ゴホごほうーん、帰れればいいんだな。お前の言うゴミが役に立つぞ。それしかなさそうだな。うみんな。おお、達者でな、サンタ。 なんでこんなとこと ろ, ろ, ろしてる。僕の姿は見えるんですか、うん、向かいが来るのを待ってたんです僕は何かにつけて容量が悪いし優柔不断で人をイライラさせてしまうところもありますそれでこれ以上周りに迷惑をかけないようにと死んだわけかはいじゃあ行くか地獄に。 えじ 地, 地獄て<笑>っきり天国に行けるものだと何しろ虫の一匹も殺したことのない人生でしたから自殺したやつは誰であろうと地獄行きだそんなこの先が。 地獄やっぱり怖いところなんですよねの山とか血の池とか行けばかるあ ま, あ、ま待ってくださいよあサータさんこんにちはあ あ, あの人はお前と同じ地獄に落ちた人間だは あ, あ ここでお前たちは次の人生までに構成できるよう規則正しい生活をするんだ規則正しい…い生活…<笑>はは、っこつシーリコースだったおおまあそんな硬くなるがこっからは俺が案内してやろう。地獄では各自仕事を与えられ罪を反省しながら過ごすことになる。仕事、うん 決まるでーただ制限を与えるだけでは構成できないこうしてレクリエーションも行われているぞレクリエーションまで来世に備えこの鏡で人間界を見ることも許されているんだどうだやっていけそうかなんか思っていたのと全く違いました地獄って刑務所みたいなところなんですね 次の人生では、二度と自殺など考えない人間になれるよう、ここで頑張ってみます。そうか、じゃあ…ああはい、なんだこれ は, これはサンタむつこエンマ様からの緊急招集よエンマ様、サンタを連れてきました。 ぞサンタ一之助お前たちに集まってもらったのは他でもないこれを見てくれなんて大きさなの電子力エネルギー開発のためのウラン研究施設から生まれた妖怪獣だ妖怪獣あんなウドの大木この一之助様にかかればイチコロだぜ。 このままではとんでもない数の人間が地獄へ押し寄せることになるすぐに行って何とかしてくるのだ「 をでやうどうやらやつはウランから生まれただけあってエネルギー資源が鉱物らしいのじゃとっとと片付けてきてやるあっ一之輔フッあのとっと物騒なを吐き上がって危ねえじゃねえか<笑>人間に作られし妖怪獣ごときが調子に乗り上がって死ねえ 食べられた ち, ょちょっとあんたどこに行くのよやつを倒しに行く倒しに行って見たでしょ う, う、うん、そでしょ 人間めなんという妖怪獣を作り出しおったのだ 全域が破壊されてはぁえっ軍艦島石炭だ石炭一之助が言っていただへっ石油を飲んで上がるぜどうやら奴はエネルギー資源の鉱物らしいだとしたらまずいわよ島にはまだ人間がいる このままじゃ大勢が死ぬわ。こ、れだ。ムツコ、やつを足止めして時間を稼いでくれ。え？ あれはやった夢のエネルギーといわれていたはずのウランは妖怪獣となり我々人間に牙をむき 問いかかってきました。しかし脅威は過ぎ去り奇跡的に被害を最小限に抑えた我々はついに原子力というエネルギーを制することに成功したのですこの人類史上最大の困難を乗り越えた今我々に待っているのは夢のエネルギーによる明るい未来に向かならないのです またあおう。